皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。私のチャンネルですね、富士フィルムを使っている方が結構よく見ていらっしゃいます。ま私が富士フィルムのプロ登録している写真家で、なおかつ富士フィルムのアカデミー X 講師という肩書きがあるからだと思うんですけど、そんな富士フィルムを使っているユーザーの方からですね、ちょっとした質問が来て、あ、これ、 結構落とし穴、落とし穴って言ったら藤井フ部さんに怒られちゃうかな。結構あの、ミスりやすいところだなと思ったので、今日動画にしたいと思います。 その視聴者さんからいただいた質問っていうのがあのタイムラプス撮影、成形タイムラプスですね星空のこう天の川がぐわーって動いていくようなタイムラプス動画を撮るために撮影をすると基本的にタイムラプスの撮影ってその電子シャッターを使った方がいいんですよたくさん写真を撮るので、まあ、シャッターが摩耗しないようにカメラが長持ちするようにっていうこととそのシャッターのミラーショックっていうのが起こりづらいようにっていう でその電子シャッターで撮った方がいいですよって話なんですけど、成、えー、形タイムラプスを撮るときにシャッタースピード1秒より下にならないんですと、で、電子シャッターを解除するとシャッタースピードは1秒よりも下に行くんですけども、どうすればいいですかっていう話があったんですよ。で、あそこ結構落とし穴だなと思うので、まあ今日改めてですね、まあきっかけはそういう話なんですけど、 えー、フジフィルムで成形タイムラプスを撮影するときの設定についてご紹介したいと思います、えー、まずですね最初にこのレリーズをおすすめしておきます、まあ、今カメラ内インターバルタイマー撮影っていうの機能があるので、まあ、これがなくても撮れるっちゃ撮れるんですけど成形タイムラプスってですね その、なるべくシャッター間隔を短くした方がいいんですよ。えっ、ー、と、シャッターを切っての間に星が動いているので、できるだけこう滑らかに撮影するためにですね、シャッター間隔を限りなくゼロに近い状態で撮影した方がいいですよっていうのが、ちょっとしたポイントなんですね。それを実践したときにですね、実は富士フィルムのカメラって、カメラ内インターバル撮影機能を使ったときにですね、 撮影間隔を4秒空けてくださいっていう風に実はオフィシャルで公表されているんですよでその撮影間隔4秒分空けて撮影をしないとどうなるかというと、あのー、撮影をスキップしてしまったりとかあ と,、えー、とインターバル撮影間隔、えー、その4秒おきに撮影してほしいのにそれがちょっと間隔がずれたりとかそういうことが起きやすくなっちゃうんですよもちろん撮影間隔4秒空けて撮影しても整形タイムラプス取れるんですけど その4秒の何もしない時間ってすごくもったいないじゃないですか。10枚撮ったら40秒になるわけで、まあ、その4秒を撮ってない間に何 十, 枚な何十枚か撮れるんですよね。でタイムラプスは本当、1枚1枚うんと、いかに撮影枚数をたくさん撮るかっていうのが非常に大事なので、そのなるべくロスをしないために、 撮影間隔が最も短いできれば4秒インターバルタイマーインターバル撮影間隔を4秒空けずに撮影したいっていうところがあるんですねで、えー、それを実現するときに成形タイムラプスのときにオススメなのはこのレリーズですねこれはメーカー純正の RR100 っていうレリーズです、えー、とこれはメーカー純正のものでもいいですしインターネットで安いのを使ってももちろ ん, もちろん大丈夫です で今日はあの XT4 で、えー、これ実演しようと思いますけど XS10 を、ね、使ってる方とかはここのレリーズのピンジャックここがですねこの太さが違うんですよ、えー、とちょっと太いんですねこれ 2.5mm っていうサイズで確か、えー、SX10 は 3.5mm っていうサイズなんでこの 2.5 から 3.5 に変換するアダプターを別途買わなきゃいけないですこれはまあインターネットとかでも買えるので えー、そういうアダプターを追加で購入してもらえればなと思います。成形タイムラプスを撮影する設定なんですけどもまず基本的に、えー、ピントはマニュアルになります。マニュアルですね。XT4 の場合はここについてます。これで、えー、マニュアルフォーカスになって自分でピントを合わせます。 感度は私の場合はですね、大体6400から8000ぐらいにして設定してますね。感度6400から8000ぐらいに設定してます。でシャッタースピードは t ですね。シャッタースピードは t に設定しておきます。こうですね。はい、で、えっ、ー、と、液晶モニターの設定に移りますが、まあ、大体設定は、えー、と感度 6400F2.820 秒ぐらいだと思ってください。 画質モードは、まあこれ、ロー現像する人はローで撮っていただいて、JPEG、ロー現像しないで JPEG だけで行きたいよって人はもちろんこれ JPEG で OK です。ポイントだけ絞っていきたいなと思うんですけど、シャープネスはマイナス4した方がいいですね。えー、これはですね、ノイズもシャープになるからっていう理由です。 それから、好、えー、感度ノイズ低減も私はマイナス4にしてます。この好感度ノイズ低減っていうのはこう消しゴムで擦ったようなノイズ低減がかかるんですけど、えー、これがかかると今度星がシャープじゃなくなっちゃうんですね。なのでこのノイズ低減も一番弱い状態にしています。で、超秒時ノイズ低減これ必ずオフにしてください。これがオンになってると20秒露出したら20秒かけてまた20秒分のノイズを取るっていうことが 発生しますダークノイズって言うんですけど、まあ、これやった方が綺麗になるんですけどその20秒のロスって大きいんですよそれであれば、えー、つけないでこの超長秒ノイズ低減をオフにしてその分撮影枚数を稼いだ方がいいそれから、えー、もし画像処理ができる人であればこの長秒ノイズ低減で行っているようなノイズ低減を後ほど画像処理ソフトでできることができるので、えー、ここでやらなくてもいいですよという感じですね でレリーズを使ってなければここでインターバル撮影モードっていうのでえこう例えば撮影シャッタースピードが20秒だとしたらここは24秒にするってことですね24秒にして撮影回数はえここでこう設定してもいいですけど こ富士 フ, フィルムの場合は1コマずついくので結構なんか300枚とか400枚とか設定するのめんどくさいんですよだからねいつも私これね無限にしてますでこれで撮影を開始すればその4秒のインターバル間隔を置いて20秒の露出が繰り返されるっていう設定になるんですけどもこれだと4秒のロスが発生するっていうことですねですので、まあ、このレリーズを使おうという話です で、レリーズはですね、ここ、ペロンとめくると、マイクとレリーズっていう端子があります。で、このレリーズの方に、ブシッと刺すんですね。ブシッと刺します。で、えっ、ー、と、設定項目としては、ここにですね、連写モードがありますので、CL か CH かどっちでもいいです。 どっちかの連射連射モードにしてくださいまあ CH にする必要はないので CL で問題ないと思いますそれから手ブレ防止モードは必ずオフにしましょうこれオンになってるとブレますブレます成形タイムラプスは三脚に立てて撮影をしますからこのブレ防止モードがオンになっていると接客三脚せっかく三脚に立ててるのにそのブレ防止のその、えー、手ブレ補正が効いて 一枚一枚がブレてしまうという悲しい結果になりますので、これは必ずオフにして、で、今日の本題、ここなんですよ。シャッター方式です。シャッター方式。で、ここを、メカニカルシャッターだとのガチャガチャガチャってシャッターが切れる設定ですね。これを電子シャッターにしようっていう話なんですよ。で、仮にですね、今メカニカルシャッターにして実演します。で、これにして、例えばシャッタースピードを、 えーまあ、例えば今3秒とかにしましょうかこのレリーズですねこのレリーズを押すとシャッターが切れるんですよ切れるんですがこれをレリーズロックしますはいこうするとえ今シャッター切れてるんですけど聞こえるのかなこれ 4秒のインターバル間隔を置くことなく、えっ、ー、と、常にこう、シャッターが切り終わったらずっと撮るっていうことが、このレリーズロックで実現するんですよ。ですので、成形タイムラスではこっちの方がいいですよっていうお話なんですね。で、えっ、ー、と、これを解除するときは、レリーズロックを解除すれば、撮影が終了します。はい。で、ここからが本題でございます。 さっきの設定で、シャッター方式を電子シャッターにしますよ、というふうに言いました。じゃあこれ、えー、電子シャッターにした方がシャッターまんごしないんだなっていうふうにやると、あれこれ気づきましたさっきシャッタースピード3秒にしたのに、1秒になりましたよね。で、これね、どんなにこれ設定しさ、露出を下げようとしてもシャッタースピードこれ以上落ちないんですよ。もちろん上げることはできますが、1秒以下にできなくなっちゃうんですね。 でさっき質問いただいた視聴者さんはこれで困っちゃった。でこれ解除するのはどうすればいいかというとメニューからですねドライブ設定っていうところがあります。これで何、えー、て言うか連射のスピードを選べるんですね。要はですね、その連射って高速連射低速連射って言ってもどんだけ速いのがいいのどんだけ遅いのがいいのみたいな話ですよ。 今ですね、低速連射が8フレームになってます。1秒間に8枚取れる設定なのかなこれを5以下にすると、シャッタースピードをこう落とせるようになります。これ結構わ、わらっていうか、あのちょっとなかなか気づけないところなんですよね。なので、えー、これがシャッタースピード1秒以下にならないときは、 多分連写モードの設定がすごく早いシャッターの設定になってるのはできないんですよっていうオチなんですけどもれレリーズをロックすればれシャッターの音今聞こえるかな聞こえますかねはい3秒おきにシャッターが切れます健康さんから発売されている三脚レリーズホルダーっていうやつを使えば えー、このレリーズをですねサクッと収納することができるのでそれも合わせて、えー、使うようにするといいと思いますで撮影の時はレンズにレンズヒーターを巻いてですねレンズが曇らないように対策しておくことを成形タイムラプスの場合は基本でおすすめしておきます、まあ、こういうふうに設定をすればフジフィルムのカメラで、えー、このレリーズを使ってレリーズをロックした時の最短撮影設定が実現できますよと 多分この電子シャッターが切れなくてそのベストのセッティングができないっていう風な経験をお持ちの方って意外に多いのかなって思いますんで、えー、今日ご紹介したこの、えー、設定方法ですねフジフィルムで、えー、成形タイムラプスを撮影してみてください、まあ、今日は XT4 で色々説明しましたけど他のカメラも、えー、同様の XS10 とかね XT3 とかでも同様の設定で レリーズを使って電子シャッターで、えー、撮影、連写設定することが可能になってますので、ぜひお試しください。それでは、えー、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけね